キング・アンド・ピンス・平野の仕様、ネット流出のプラベ写真に言及。調べたら出て、くる発言に本物なんだとファン衝撃。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。7月25日からスタートしたキング・アンド・ピンスのコンサートツアー。 キングプリンスコンサートと2021ケラリーセンスケラ最近行われた公演ではメンバーの平野市洋がネット上に流出している自身のプライベート写真について言及したと言いいファンから驚きの声が上がっている発端は8月15日の横浜アリーナ夜公演とある楽曲で 平野の登場のタイミングが少し遅れたそうで、理由を聞かれた際に、ちょっと除霊してまして、ヤンキーが出ちゃって、などと言い返していたという。すると、流瀬角が、それは紫のと口を挟み平野は果て何言ってんだ、ととぼけていたとか。この、ヤンキー、紫、といったワードを受け、金プリファンから興奮気味の反応が出ている。 平野に関してヤンキー紫といえば中学校の卒業式の日に撮影されたと見られる流出写真が思い当たります。少なくとも5年以上前からネット上に流出していた一枚で特攻服のような全身紫の服を着た平野が仲間の中心であぐらをかいて座っているもの。平野は胸の前で拳を握るポーズを決めていました。検索エンジンで 平野市用、卒業式、平野市用、紫の特攻服、などのキーワードで検索すると、すぐに画像が表示されます。ジャニーズに詳しい記者、長らく彼らを応援するファンは、紫の特攻服に見覚えがあるためか、コンサートでの発言も、紫の、ってあの特攻服のこと言ってるよね。 笑い、やっぱりあの紫の特攻服を着た仕様君の写真は本物なんだ。ねあの伝説の紫の特攻服のことい実んだ、と容撃を受けていた。また、8月25日26日は平野の地元である愛知日本外資スポーツプラザ外資ホールでコンサートを実施。ファンのレポートによれば、25日昼公演のマックで中学校の話になると、 平野は流出してると思うから調べたら出てくる、と写真の一件に言及したようだ。さらには、神宮寺勇太とのユニット曲、突っ張り魂を披露する場面でも、例の流出写真のポーズを再現していたとか、明けすけに流出の一件を語る平野に対し、ファンの多くは流出してるの知ってるんだね。で、メンバーも写真見てるんだ笑い。 平野の流出してるから調べてねから発言で調和 ば, ばった。流出写真をネタにするのは潔い。普通、アイドルが流出してるから調べてっていう。く君のそういう飾らないところが愛おしい。中学校の話で調べたら出てくるという平野さん、潔くて好きと好意的に捉えている。 25日昼公演で平野は、エゴサーチ自分の名前でネット検索する、ことはしない、と明かしていたそうです。ネットの書き込みなどは積極的に目を通さないものの、何かのきっかけで自身の卒業式の写真が拡散されていると知ったのでしょう。本人自らネタにしていたのであれば、少々やんちゃに見えるあの写真は黒歴史などではないようですね。どう ちなみに、ニューアルバム、リー・センス、7月21日発売に収録されている、つっぱり魂は、平野が青、神宮寺は赤の特攻服がコンサート衣装なんだとか、ファンのコメントにもある通り、隠すことなく自らネタ化していく様子こそが、ファンに愛される理由なのかもしれない。